ヴィエン「私私はアンです」「です」「私はスミスです」「さん」「トムさんですか?」はい「ちゃん」「彼女はララちゃんです」「あなた」「あなたはトムさんですか?」 彼彼はトムさんです。彼女彼女はヒエンさんです。名前お名前お名前はトムです。はい。山田さんですかはい。ええ。山田さんですかええ。そうです。いいえ。 山田さんですかいいえそうです山田さんですかはいそうです違います山田さんですかいいえ違います田中ですおはようおはようございますこんにちはこんにちは こんばんはこんばんはさようならさようならじゃ、またおやすみなさいおやすみなさいありがとうどういたしましてありがとうございますどうぞ どうもはじめましてどうぞよろしくこちらこそ家族家族は7人です両親父母姉兄 弟妹兄弟犬猫いる犬がいます。兄がいます。うちうちに猫がいます。おじいさんおばあさん。 ご両親。お父さん。お母さん。お姉さん。お兄さん。弟さん。妹さん。一人。二人。三人。四人。五人。 6人、7人、7人、8人、9人、9人、10人、何人何人ですか3人です。大人、子供、男の人 女の人男の子女の子国私の国はマレーシアですある中国にディズニーランドがありますどちらお国はどちらですかケニアですから来ました 私はアメリカから来ました。人私はイギリス人です。地図日本の地図はありますか世界世界の地図はありますか日本インドインドネシア韓国 タイ、台湾中国ネパールフィリピンベトナムマレーシアミャンマートルコオーストラリアニュージーランドアメリカ カナダ、メキシコ、ブラジル、ロシア、イギリス、フランス、ドイツ、スイス、イタリア、スペイン、エジプト、ケニア、 先生山田さんは日本語学校の先生です学生弟は学生です留学生比遠さんはベトナムの留学生です学校学校は日本にあります勉強日本語を勉強します 日本語学校ひえんさんは日本語学校の学生です。小学校ありさんは小学校の先生です。中学校トムさんは中学校の先生です。高校アメリカの高校で勉強します。大学スミスさんは 大学の先生です。教室。先生は教室にいます。クラス。クラスに留学生がいます。行く。学校へ行きます。来る。先生が家へ来ます。帰る。家へ帰ります。ゼロ。一。 23456789101112 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。 何月？何月ですか？五月です。曜日？日曜日？月曜日？火曜日？水曜日？木曜日？金曜日？土曜日？何曜日？明日は？ 何曜日ですか火曜日です。今日今日は月曜日です。明日明日、学校へ行きます。昨日昨日、大学へ行きました。毎日毎日、日本語を勉強します。週間 アメリカへ二週間行きました。ヶ月。日本語を一ヶ月勉強しました。年。韓国に五年いました。回。一週間に三回コンビニへ行きます。何回。一週間に何回行きますか。二回行きます。 アルバイト土曜日にアルバイトをします。する日曜日はアルバイトをしません。言葉日本の言葉がわかりません。字高校で日本の字を勉強しました。日本語エジプトで日本語を勉強しました。 英語で話してください。話す！先生と日本語で話します。ゆっくり。先生はゆっくり話します。言うゆっくり言ってください。もう一度。もう一度言います。お願いします。 もう一度お願いします。わかる。ひらがながわかります。少し。漢字が少しわかります。もう少し。もう少しゆっくり話してください。よく。よくわかりました。だいたい。だいたいわかりました。全然。 わかりましたかいいえ、全然わかりませんでした。ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字。読む。日本語の本を読みます。本。中国語の本を読みました。書く。漢字を書きます。聞く。 うちで CD を聞きます。CD 学校で CD を聞きました。調べる辞書で言葉を調べます。買う昨日、CD を買いました。辞書日本語の辞書を買いました。電子辞書電子辞書で意味を調べます。 意味？日本語の意味がわかりません。頑張る！頑張ってください。宿題？今日は宿題があります。日記？毎日日記を書きます。レポート。学校でレポートを書きました。図書館。 図書館で本を読みます。本屋本屋で辞書を買いました。練習漢字を練習します。スピーチ土曜日に学校でスピーチをしました。覚える毎日漢字を覚えます。忘れる 宿題題題を忘れました。問題問問先生に質問します見学日本語学校を見学しました。 会社トヨタは日本の会社です銀行弟は銀行で働いています働く毎日働きます休む昨日会社を休みました休み休みは土曜日と日曜日です 昼休み昼休みに宿題をします。暇な明日は暇です。忙しい毎日忙しいです。残業今日は残業します。出張フランスへ出張します。事務所 事務所は台湾にあります工場中国に大きい工場があります受付受付で聞いてください会議今日会議があります会議室山田さんは会議室にいます電話会議室に 電話がありません。電話をかける。会社に電話をかけます。もしもし。もしもし、山田さんですかはい、そうです。電話番号。山田さんの電話番号を知っていますか知る。いいえ、知りません。 何番電話番号は何番ですか教える電話番号を教えてください手伝う父の仕事を手伝います作るこれは日本の工場で作りました役に立つこれは役に立ちます 仕事、お仕事は教師です。会社員、銀行員、医者、お医者さん、看護師、看護師さん、介護士、介護士さん、警察官、おまわりさん、 駅員、駅員さん。運転手、運転手さん。社長、部長、課長、社員。これ、これは日本語の本です。それ、それは中国語の本です。 あれあれはパソコンですどれ山田さんの傘はどれですかこれです先生のカバンはどれですかあれですこの山田さんの本はどれですかこの本ですかその その本ですかあのあの本ですかどのどの本ですかなんこれは何ですか本です名詞。携帯スマホ電池ノート紙 手帳、ボールペンシャープペンシル鉛筆、消しゴムパンチホッチキスセロテープハサミ、箱コンピューター。毎日、 コンピューターを使います。パソコンこれは兄のパソコンです。インターネットインターネットで電話番号を調べます。資料これは会議の資料です。切るハサミで紙を切ります。使うこのハサミを使ってください。 何個消しゴムが何個ありますか10個です。こ1個2個3個4個5個6個7個8個9個10 個, 十個 何台パソコンが何台ありますか ?2 台あります。台。1台。2台。3台。4台。5台。6台。7台。8台。9台。10台。 何時？何時ですか？三時です。何分？何時何分ですか？六時二十分です。時。一時。二時。三時。四時。五時。六時。 7時、8時、9時、10時、11時、12時、分、1分、2分、3分、4分、5分、6分。 7分8分8分9分10分11分12分15分20分30分40分45分 50分半ごろ8時40分ごろ学校へ行きます。午前午前1時です。午後午後7時です。今今何時ですか ?2 時半です。ぐらい。 30分ぐらい休みましょう。時間昨日1時間勉強しました。何時間毎日何時間働きますか8時間働きます。から学校は8時からです。まで会社は9時から。 5時までです友達友達と横浜へ行きますどんなスミスさんはどんな人ですか人親切な人です親切なスミスさんは親切ですみんな 友達はみんな親切です。元気な。スミスさんのおばあさんは元気です。きれいな。ハインさんはきれいな人です。この学校はきれいです。ハンサムな。ホアンさんはハンサムです。可愛 い, い。ララちゃんは可愛 い, いです。 かっこいい。ジョンさんはかっこいいです。頭がいい。山田さんは頭がいいです。優しい。ハインさんは優しいです。ユーモア。山田さんはユーモアがあります。背。ホアンさんは背が高いです。高い。 保安さんは山田さんより背が高いです。低い私は背が低いです。目。ララちゃんは目が大きいです。大きい大きい犬がいます。小さい私のカメラは小さいです。紙昨日。 髪を切りました。長いハインさんは髪が長いです。短いララちゃんは髪が短いです。服昨日、服を買いました。サイズ大きいサイズがありません。素敵なかっこいいシャツですね。 素敵ですデザイン素敵なデザインですね。着る上着を着ます。脱ぐコートを脱ぎます。靴を脱ぎます。赤い赤いコートを買いました。青い青いシャツを着ています。 白い白いスーツを買いたいです。黒い黒いセーターを着ます。黄色い黄色い服を買います。いろいろないろいろな帽子を持っています。シャツセーターコートスーツ 上着、下着、着物、履く、黒いスカートを履きます。ズボン、ジーンズ、パンツ、スカート、靴、靴下、かぶる、 黒い帽子をかぶります。帽子メガネをかける。メガネをかけます。メガネサングラス指輪をする。きれいな指輪をします。ネクタイ指輪時計 持つ？カバンを持ちましょうか。はい、ありがとうございます。カバン。財布？遊ぶ！日曜日に子供と遊びました。新宿へ遊びに行きます。案内京都を案内します。迎える？ 成田へ父を迎えに行きます。連れて行く。子供を動物園へ連れて行きました。連れてくる。弟が家へ友達を連れてきました。動物。いろいろな動物を見ました。動物園。子供と動物園へ行きました。パンダ。 上野動物園にパンダがいました。象。タイでゾを見ました。馬馬を見たいです。祭りお祭り浅草でお祭りがあります。寺お寺鎌倉にお寺があります。神社 京都で神社へ行きました。旅行、休みに旅行をします。準備、旅行の準備をします。予約、ホテルを予約します。ホテル、ホテルに電話をかけます。止まる、きれいなホテルに泊まりたいです。 ロビーロビーに電話がありますお土産家族にお土産を買いますサービスホテルはサービスがいいですホームステイアメリカでホームステイしましたま渋谷は東京の町です県。 ディズニーランドは千葉県にあります東京成田上野浅草新宿秋葉原渋谷銀座羽田横浜鎌倉 北海道、札幌、仙台、日光、富士山、金沢、名古屋、京都、奈良、大阪、神戸、広島、福岡、 長崎沖縄朝朝6時に起きます昼昼仕事をします夜夜本を読みます毎朝毎朝 CD を聴きます毎晩毎晩勉強をしています 今朝今朝友達に電話をかけました。こんばん、こんばん、ホテルに泊まります。起きる、毎朝、7時に起きます。寝る、毎晩、11時頃寝ます。見る、テレビを全然見ません。ニュース、昨日 ニュースを見ました。ラジオ夜、ラジオのニュースを聞きます。テレビうちにテレビはありません。早い今朝、5時に起きました。早いですね。早い東京から大阪まで2時間半です。早いですね。 遅い毎晩一時ごろ寝ます遅いですね鏡鏡で顔を見ます顔洗う朝顔を洗います風呂お風呂入るお風呂に入ります シャワー浴びるシャワーを浴びます歯磨く歯を磨きます食べる学校で昼ごはんを食べます食べ物これはベトナムの食べ物です朝ごはん七時に 朝ごはんを食べます昼ごはん12時に昼ごはんを食べます晩ごはん友達と晩ごはんを食べましたたくさんパンをたくさん食べましたスーパースーパーで肉を買います肉。牛肉 豚肉、鶏肉、魚、卵、野菜、果物、バナナ、リンゴ、レモン、みかん、パン、菓子、お菓子、チョコレート、飲む、 水を飲みます。飲み物飲み物は何がいいですかコーヒーをお願いします。水冷たい水が飲みたいです。湯お湯カップにお湯を入れます。冷たい冷たいジュースが飲みたいです。 がいいコーヒーと紅茶とどちらがいいですか紅茶がいいです入れる紅茶にミルクを入れますカバンに本を入れますミルクコーヒーにミルクを入れます自動販売機 自動販売機で飲み物を買います牛乳ジュースコーヒー紅茶お茶酒お酒ビールワインカップコップ料理 これは日本の料理です。ご飯サンドイッチおにぎり弁当お弁当ラーメンパスタうどんそば天ぷらすき焼き刺身 カレーライス！牛丼。寿司？お寿司。ケーキ！アイスクリーム。取る！砂糖を取ってください。砂糖？塩。醤油？ニョクマム。 ナンプラー何レストランで何を食べましたかパスタを食べました何か朝何か食べましたかいいえ何も食べませんでした食事食堂で友達と食事しました 有名な寿司は日本の有名な料理です入るレストランに入ります大学に入りますレストラン友達とレストランに行きました食堂食堂は11時から7時までです定食 食堂で定食を食べます。喫茶店喫茶店でサンドイッチを食べました。でスプーンでカレーライスを食べます。箸スプーンフォークナイフ皿茶碗 いらっしゃいませ。ご注文は。サンドイッチをお願いします。これでお願いします。はい。他に。他にご注文は。コーヒーをお願いします。別々に。別々にお願いします。 どう日本の食べ物はどうですかおいしいです。甘い。このケーキは甘いですね。辛い。辛い料理をよく食べます。おいしい。果物はおいしいです。全部。お弁当を全部食べました。自分で。 おいしい料理ですね全部自分で作りましたかはいお腹がすくお腹が空きましたね何か食べませんか喉が渇く喉が渇きましたね何か飲みませんかいっぱいなお腹がいっぱいですいかがですか ワインはいかかがですかもう一杯もう一杯いかがですか結構です。いいえ、結構です。乾杯乾杯いただきます。ごちそうさまでした。趣味趣味は カラオケです日休みの日に本を読みます。「楽しい」テニスは楽しいです。「好きな」スポーツが好きです。「嫌いな」漫画が嫌いです。あまりスポーツはあまり好きじゃありません。どちら サッカーと野球とどちらが好きですかサッカーの方が好きです。どちらも。どちらも好きです。どっちサッカーと野球とどっちが好きサッカーの方が好き。上手な。スミスさんは絵が上手です。下手な。 私は歌が下手ですまだまだです日本語が上手ですねいいえまだまだです習う生け花を習いましたいけば茶道簡単な簡単な絵を描きます 優しい。茶道は優しいですか？いいえ、難しいです。難しい。茶道は難しいです。写真。これは家族の写真です。撮る。スマホで写真を撮ります。カメラ。これは。 父のカメラです。絵素敵な絵ですね。描くパンダの絵を描きました。美術館美術館で絵を見ます。音楽日本の音楽が好きです。カラオケカラオケが好きです。 一緒に一緒にカラオケに行きませんかみんなでクラスのみんなでカラオケに行きました歌山田さんは歌が上手です歌うみんなで日本の歌を歌いますコンサートコンサートに行きました アホクラシッククラシックとジャズとどちらが好きですかどちらも好きです。ジャズジャズの CD をよく聴きます。ポップスポップスが好きです。ロック ロックはあまり聞きません。ピアノピアノを弾きます。ギターこれは兄のギターです。弾くピアノを弾いてもいいですかはい、どうぞ。映画フランスの映画を見ました。映画館 映画館で映画を見ます。始まる映画は10時に始まります。終わるコンサートは7時に終わります。漫画漫画はあまり好きじゃありません。アニメ日本のアニメが好きです。ゲーム 日本のゲームは面白いです。ソフトゲームのソフトを買いました面白い昨日、面白いアニメを見ましたジョギング毎日ジョギングをしていますスキー北海道でスキーをしますダンス マリアさんはダンスが上手ですおよぐ沖縄の海でおよぎましたうみより山のほうが好きですプールきのうプールでおよぎましたかわこのかわでおよがないでくださいつり 川で釣りをします。「登る」「7月に富士山に登ります」「山」「富士山はきれいな山です」「試合」「サッカーの試合があります」「勝つ」「ブラジルが勝ちました」「負ける」「山田さんは」 ホアンさんに負けました。さあ。どちらが勝つでしょうか。さあ、わかりません。強い。弱い。サッカー。野球。相撲。柔道。テニス。ゴルフ。 天気今日の天気はどうですかいい天気がいいですあの人はいい人です悪い天気が悪いですあの人は悪い人ですいい天気ですねいいお天気ですねおはようございます いいお天気ですね。そうですね。雨。今日は雨です。雪。昨日は雪でした。降る。今日、雨が降ります。暑い。涼しい。寒い。暖かい。 多い6月は雨が多いです少ない1月は雨が少ないです思う明日は暑いと思います多分明日は多分雨だと思いますきっときっと雪が降るでしょう傘 私の傘がありません持ってくる学校へ傘を持ってきました持っていく会社へ傘を持っていきます番組毎日天気の番組を見ますいついつ国へ帰りますか来年帰ります 去年、去年、日本へ来ました今年。今年、イギリスへ留学します。来年、来年、国へ帰ります。季節、日本の季節は4つあります。一番、夏が一番好きです。 なる。冬になりました。寒くなりました。いつか社長になりたいです。春。夏。秋。冬。花。母は花が好きです。月。月が綺麗です。 花見、お花見日本人は花見が好きです。桜桜はきれいな花です。花火夏に花火を見ました。もみじ山でもみじを見ました。初めて初めて桜を見ました。 一度一度花見をしたことがあります何回も何回も北海道へ行きました一度も一度も京都へ行ったことがありません公園公園で花見をします散歩 犬と公園を散歩しますとても桜がとても綺麗ですね本当に本当にそうですねぜひぜひ私の家に来てくださいもちろん土曜日のお花見に行きますかはいもちろんです 買い物「スーパーで買い物をします」お「おください」「これをください」と「牛乳とパンを買いました」「や」など「ジュースやアイスクリームを買います」「いくら」「このパソコンはいくらですか?」 円9万円万です「高い」「このカメラは高いですね」「安い」「安いカメラが買いたいです」「100」「1000」「万」「億」「1円」「10円」「100円」 1000円1万円1億円ちょっとこれはちょっと高いですねではではこちらはいかがですか ?6 万円ですじゃじゃそれをください金お金 日本のお金は円です。払う。お金を払います。お釣り。お釣りは850円です。細かい金。細かいお金。細かいお金がありません。足りる？お金が足りません。生活？ 東京の生活は楽しいです。物価。東京は物価が高いです。いくつ。リンゴをいくつ買いましたか5つ買いました。全部で。リンゴを5つください。はい。全部で500円です。 ひとつふたつみっつよっついつつむっつななつやっつここのつとうみせいろいろなみせがありますや パパンン屋でパンを買います。デパート日曜日にデパートで買い物しましたコンビニコンビニでお弁当を買います売るコンビニでおにぎりを売っています売り場野菜の売り場はどこですかあそこです。 コーナーニョクマムは醤油のコーナーにあります棚飲み物はその棚ですコピーコンビニでコピーしますチケットコンサートのチケットを買いますカタログパソコンのカタログを見ます 雑誌喫茶店で雑誌を読みました新聞コンビニで新聞を買います欲しい小さいパソコンが欲しいですできるコンビニでチケットの予約ができますダンスができますで ございますいくらですか3500円でございますお探しですか見せるかしこまりました少々お待ちくださいどんなカメラをお探しですかあのカメラを見せてくださいかしこまりました 少々お待ちください。型お引き出しですか ATM の使い方がわかりません。お引き出しですかはい。では、こちらへどうぞ。現金現金がありません。ATM こちらに ATM があります。おろす ATM でお金をおろします。まず、キャッシュカード。次に、暗証番号。押す。それから、金額。 確認、ボタン、出るまず、キャッシュカードを入れてください。次に、暗証番号を押してください。それから、金額を押してください。確認ボタンを押してください。ここからお金が出ます。買える 円をドルに変えます。郵便局明日、郵便局へ行きます。ポストはがきをポストに入れます。手紙手紙を書きます。はがきはがきを3枚お願いします。年賀状 先生に年賀状を出します。出す航空便で手紙を出します。メールメールを送ります。送る家族に荷物を送ります。切手切手を買います。集める を集めています封筒封筒に手紙を入れます外国外国に手紙を出しますエアメールイギリスまでエアメールでお願いします航空便航空便で送ります船便 船便で送ります。荷物郵便局で荷物を送ります。重いこの荷物は重いですね。軽いこの荷物は軽いですね。あげる友達にプレゼントをあげます。もらう。 父に辞書をもらいました。くれる友達がお土産をくれました。プレゼント弟にプレゼントをあげました。ものいろいろなものをもらいました。パーティー友達とパーティーをします。始める パーティーを始めます誰あの人は誰ですかホアンさんですよどなたあの方はどなたですかあの方あの方は大学のスミス先生ですクリスマスクリスマスにパーティーをします 誕生日お誕生日誕生日はいつですか5月5日です生まれる友達に子供が生まれましたおめでとうおめでとうございますお誕生日おめでとうございますありがとうございます わ、はあ。これ、プレゼントです。わ、はあ、ありがとうございます。何歳。ホアンさんは何歳ですか。二十一歳です。いくつ。おいくつ。弟さんはおいくつですか。十五歳です。さ 一歳、二歳、三歳、四歳、五歳、六歳、七歳、八歳、九歳、十歳、二十歳、何歳、おいくつ。何日今日は何日ですか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 13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、 26日27日28日29日30日31日何日駅東京駅大阪駅広島駅電車駅で 電車に乗ります。乗る。急行に乗ります。降りる。渋谷で電車を降ります。切符。駅で切符を買います。次の。次の駅は新宿です。乗り換える。東京駅で乗り換えます。 各駅急行特急新幹線新幹線で京都へ行きます地下鉄京都駅で地下鉄に乗ります番線八番線で急行に乗ります南蛮線 新幹線は何番線ですか14番線です自動車トヨタは自動車の会社です車これは車の雑誌です運転車を運転します送る車で 駅まで送りましょうかありがとうございます駐車場駐車場はありません止める駐車場に車を止めますここで止めてください自転車自転車で駅まで行きますバイク バイクで会社へ来ました。バスバスで名古屋に行きましたタクシータクシーに乗りましょう飛行機飛行機で3時間ぐらいです船横浜で船に乗ります乗り場 バス乗り場はどこですか空港空港は成田にあります時刻表駅に時刻表があります時間時間があります時間がありません急ぐ急ぎましょう どのくらいどのぐらい大学までどのくらいかかりますかかかる自転車で10分ぐらいかかります近い大学は駅から近いです遠い図書館はうちから遠いですずっと特急の方が 急行よりずっと早いです。いつもいつも飛行機で大阪へ行きます。大抵大抵バスで帰ります。よくよく公園を散歩します。時々時々タクシーに乗ります。だけ一回だけ 飛行機に乗ったことがありますどうやって空港までどうやって行きますか新宿からバスで行きます歩く歩いてスーパーに行きます道この道を知っていますまっすぐこの道を まっすぐ行ってください曲がる信号を左に曲がります渡るこの橋を渡ります説明行き方を説明してください角交差点信号左 右。橋。東。西。南。北。いくつ目。銀行へ行きたいです。いくつ目の交差点ですか三つ目ですよ。一つ目。二つ目。 三つ目。何メートル。何メートルぐらい歩きますか?。メートル。五百メートルぐらい歩きます。隣。間。近く。上。下。前。 後ろ、中、外、あそこ、ここ、そこ、どこ。銀行はどこですか郵便局の隣です。出かける。日曜日によく出かけます。 出る「8時に家を出ます」「去年高校を出ました」「つく」「10時に会社に着きます」「会う」「駅で友達に会います」「待つ」「1時間友達を待ちました」「デート」「明日 彼女とデートします。約束友達と約束があります。用事今日は用事があります。都合がいい今日は都合がいいです。都合が悪い明日は都合が悪いです。ダメです。 今日はダメですかはい、今日はちょっと。変える。約束の時間を変えます。お出かけですかお出かけですかちょっとまで。はい、ちょっと新宿まで。よかったら。よかったら。 一緒に広島へ行きませんかはい、ぜひ。すみません。すみません。今日は用事があります。すみません。銀座までいくらですかでも、ませんかお茶でも飲みませんかは、ちょっと。すみません。今日は… ちょっと残念ですが明日、映画を見ませんか残念ですが、明日はちょっとまた今度お願いしますまた今度お願いしますチャンスチャンスがあったら北海道へ行きたいです 行っっっててきます。行ってらっしゃい。ただいまおかえりなさい家私の家は福岡にあります部屋部屋にキッチンがあります窓窓を開けますドアドアを閉めます開ける ドアを開けないい。でください閉める窓を閉めてもいいですか鍵。これはアパートの鍵です。ベッド部屋にベッドがあります。ダイニングキッチン和室トイレお手洗い 布団テーブルダイニングキッチンにテーブルがあります机辞書は机の上です椅子椅子に座ります座るどうぞ座ってください立つララちゃんは家の前に立っています 洗濯1週間に1回洗濯します掃除毎日掃除しますゴミゴミの日は木曜日です捨てる木曜日にゴミを捨てます置くここに荷物を置いてください住む 家族はタイに住んでいます。住所ここに住所を書いてください。冷蔵庫洗濯機掃除機建物デパートはどの建物ですかあの建物です。アパート アパートの2階に住んでいます寮ホアンさんは寮に住んでいますビル会社はあのビルです階段階段はあそこですエスカレーターエスカレーターで5階に行きますエレベーター エレベーターに乗りましょう。何階？何階？保安さんの部屋は何階ですか？二階です。階。階。十階。九階。八階。七階。六階。五階。 4階。3階。2階。1階。地下。引っ越し。引っ越しはいつですか？転勤。来月大阪へ転勤します。家賃。ここは家賃が高いです。ところ。 どんなところに住みたいですか便利なところに住みたいです。田舎、田舎が好きです。静かな、静かなところが好きです。賑やかな、賑やかなところに住みたいです。便利な、スーパーが近いです。便利です。 不便な「このアパートは駅から遠いです」「不便です」「交通」「ここは交通が不便です」庭「庭庭に犬がいます」「木」「庭に木があります」「緑」「鎌倉は緑が多いです」 若いこの町は若い人が多いです。年をとる80歳です。年をとりました。市役所市役所は駅の近くです。広い狭いいい狭新しい古い いらっしゃいどうぞお上がりください失礼しますそろそろ失礼しますまたいらっしゃってください夫姉の夫は会社員です妻兄の妻は日本人ですご主人 田中さんのご主人は社長です。奥さん。山田さんの奥さんは料理が上手です。紹介。先生に友達を紹介します。こちらはさんです。こちらはアリさんです。これからお世話になります。 はじめまして、アリです。これからお世話になります。いらっしゃいます。ご両親はどちらにいらっしゃいますかトルコにいます。独身兄は独身です。結婚来月、結婚します。僕。 何を飲む僕はジュース。ありがとうございました。今日はありがとうございました。いろいろ、いろいろと。いろいろありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。 気をつけて。お気をつけて。危ない。危ないです。気をつけてください。はい。週末。週末、デートをします。はじめ。去年の初めに日本へ来ました。終わり。 今月の終わりに国へ帰ります。おととい。明後日。先週？今週？来週？先月？今月？来月？電気？電気をつけてください。つける。 エアコンをつけます。消す。電気を消します。明るい。電気をつけると明るくなります。暗い。部屋が暗いです。エアコン。部屋にエアコンがあります。ビデオ。週末、ビデオを見ます。スイッチ。 スイッチはドアの右です。回す。これを左に回すとお湯が出ます。引く。これを引くと水が出ます。動く。スイッチを押すと動きます。音。ラジオの音が小さいです。もし、たら、 もし故障したら修理します。故障エアコンが故障しました。修理エアコンを修理してください。呼ぶ電気屋を呼びます。直す弟のパソコンを直します。弟のレポートを直します。 製品電気製品を秋葉原で買いました病気病気になりました病院病院へ行きますどうしましたかどうしましたか熱昨日から熱があります かぜですねインフルエンザインフルエンザですお風呂に入らないでください薬一日に3回薬を飲んでください鼻耳口のど頭 お腹、手足お大事にお大事に23日23日会社を休みますが痛い歯が痛いです歯医者さん昨日 歯医者へ行きました。一人で一人で病院へ行きます」「健康」「健康に気をつけています」「健康保険証」「病院に健康保険証を持っていきます」体「体 妹は体が弱いです。体にいい。ジョギングは体にいいです。調子。体の調子が良くないです。疲れる。疲れましたね。少し休みましょう。はい。眠い。今朝5時に起きました。 眠いです。早く。早く寝た方がいいですよ。大変な。毎日残業します。大変ですね。最近！最近仕事が忙しいです。心配母が心配しています。タバコ。 自動販売機でタバコを買います。吸う。ここでタバコを吸わないでください。禁煙。駅は禁煙です。大丈夫な。一人で大丈夫ですかはい。無理な。無理なダイエットは良くないです。ダイエット。 ダイエットをしています思い出す時々家族を思い出します寂しい友達が国へ帰りました寂しいです久しぶりですお久しぶりですあ元気ですかお元気ですか おかげさまでホアンさん久しぶりですねあ鈴木先生お久しぶりですお元気ですかはいおかげさまで体の調子はどうですかおかげさまで良くなりましたパスポートいつもパスポートを持っています ビ ザ, 大ビザ「大使館」「大使館は東京にあります」「大切な」暗証番号は大切です「なくす」「うちの鍵をなくしました」「貸す」「お金を貸してください」 借りる友達にお金を借ります。図書館で本を借ります。返す図書館に本を返します。無駄な無駄な買い物はしません。いる留学するとき、ビザがいります。え このカメラは50万円ですえ本当本当ですか嘘嘘じゃありません、本当ですことインターネットで日本のことを調べましたお祈り毎日お祈りをします 触るこの絵に触らないでください。将来将来研究者になりたいです。夢大きい夢があります。留学アメリカへ留学します。研究10年ぐらい経済を研究しています。研究者 父は経済の研究者です。大学院兄は大学院の学生です。専門山田さんの専門は経済です。経済大学で経済を勉強しています。美術専門は美術です。地球 地球のことを研究しています。について日本の経済について調べています。やめる来年会社を辞めます。考える将来のことを考えています。もうもう将来のことを考えましたかまだ いいえ、まだです。これからこれから考えます。そしてこのロボットは言葉がわかります。そして、ダンスもできます。前パーティーの前に買い物をします。あと買い物の後、料理をします。 もうすぐ？もうすぐパーティーが始まりますよ。すぐわかりました。すぐ行きます。後で。今レポートを書いています。後で行きます。また。また後で電話をかけます。までに。レポートは明日までに書きます。 ですから。ですから、今日はどこにも行きません。そんなに。毎日忙しいですかそんなに忙しくないです。だんだん。だんだん難しくなります。皆さん。ロボット。へえ、すごい。 皆さん今日はロボットについて話します。ここのロボットはいろいろなことができますへそれはすごいですね。特に特に漢字が難しいです。なかなか難しいです。なかなか答えがわかりません。が 考えましたが、わかりませんでした。研究は難しいですが、面白いです。けど考えたけど、わからなかった。研究は難しいけど、面白い。そうですね。仕事はどうですかそうですね。忙しいですが、 面白いです失礼ですが失礼ですがお名前は山田です聞くホアンさんに住所を聞きますあのえー、っとでもどうしてからそうですか わかりましたあの郵便局はどこですかえっとあそこですよでも今日は休みですよどうしてですか土曜日ですからそうですかわかりましたありがとうございます